はい。おはようございます。ラスカルでございます。先日、YouTube や SNS 等では、ちらっとお話しさせてもらったんですけど、最近、引っ越しをいたしまして、やっとね、二ほどきなんかも終わって、お部屋がね、落ち着ける状態になりました。いや、しんどかった。<笑>で、今日はね、ちょっと引っ越し祝いということで、うちのね、 奥さんがずっと行きたいって言ってた久々にコストコに行ってまいりました。で、僕もね、行くの久しぶりで、コストコさんって結構期間限定で新商品がバンバンバンバン出てるんですよ。なので、ちょっとね、行ったら見たことない商品がいっぱいありまして、今日はね、食べたいものを好きなだけ買ってきて、好きなだけ食べようというコーナーでございます。 残ったものに関しては無理せずに保存して長期的にね、コストコさんを楽しんでいきたいと思います。で、早速なんですけれども、買ってきた食材、ちょっとね、準備してこちらの部屋の方に持っていきたいと思います。ということで、本日ね、用意したメニューこちらになります。いやね、買いすぎた。どう考えても買いすぎた。<笑> 今回ね、買った商品は、僕がね、初めて見て買ったことのない商品ももちろんなんですが、今までもね、好きだった、僕の中では、レギュラーメニューのようなね、メニューなんかも一緒に購入してまいりました。メニューの方はね、食べながら紹介するとして、とりあえずね、もう早速ね、食べ進めていきたいと思います。いただきます。まずちょっと。 これかなこれ。これね、定番商品でございますね。ハイローラーでございます。どうしてもこれ行くと買っちゃうんですよ。と、いただきます。ハイローラーはね、こんな感じの商品でございます。いただきます。うん。やっぱ、うまいな。うわ、久々に食べた、これ。これ、何生地っていうのピタパンみたいな。なんかね、そんな感じの生地なんですけど、それにね、トマト、チーズ、レタス、ベーコンかな。 で、ドレッシングのようなソースが入ってて、さっぱりしてんだけど、こってりしてて、お野菜も、ね、しっかりとれるし、これ僕大好きなんですよ。うん。う<笑>んうまで、またこれでね、お酒が飲めちゃうんですよね。うん。このシーンだいぶ久々だね。皆さん、乾杯。<笑> で、これ今日はね、もちろん撮影は一人ですよ。ただ、家族とね、一緒に行ったので、夜用とか明日、明後日用にいろんなね食材も買い込んでおりますので、そのあたりはご安心ください。一人パーティーだけど、一人占めではありません。<笑>うん。そしたらちょっとこのあたりでね、僕が見つけた新商品でございます。これは、イギリス料理かなフィッシュチップスでございますね。パセリ、ポテト、レモン、それにメインのフィッシュが。 揚げ物で入っております。で、これはそのまんま食べられるわけではなくて、オーブンでね、もう先にちょっと30分ほど焼いてまいりました。これ絶対おつまみ。で、このね、商品についてくるのが、こちら、タルタルソースなんですけど、量が多い。<笑>うーわぁ。うーます。え、ちょっと待って、多くないこれ。こういうことこれ。いや、多いなそれでも。コストコさん行くとさ、 トッピンのサイズももちろんね、外国の風を感じるんだけど、こういうついてるトッピング、タレとかソースとか、それがね、日本よりもやっぱり多いよね。いろんなところでコストコさんの商品とかを食べてると、うわ、海外だなって思う部分は多いかも。ちょっとこれ芋からいって。うん。あ。芋も下味ついてんだ。うまっ。うん。 フィッシュの分もいっちゃいましょうか。ダクダクこれ、うん。いただきます。うーん、うまい。ああ、うまっ。 お弁当のさ、白身フライ。あれの超巨大バージョン。お酒もいけるし、これね、ご飯でもいけると思う。うん。うん。やったつて、熱々うまっ。 ちょっとこれレモンかけてみますか や, やべえ部屋にティッシュがね<笑>やべえこのレモン絞りは絶対うまいと思ううまうんうん何よりさこの白身魚の身がほろほろ うん、またこのオーブンに入れると表面外側がねこれもパリパリになってるんですけど身に重なってる薄い部分は魚の水分というか油で熟熟になっててこのね二段構えがめちゃめちゃうまいでも今思ったんだけどケース一つで絶対どれも一切れ以上あるよね テンション上がって買いすぎたな、完全に。<笑>まあいいか。ひとまずね、ちょっとこちらの商品行きたいと思うんですけど、カツサンドでございますね。だいぶねああ、カツが分厚いんだよね。というか、コストコさん、今までね、クロワッサンとか、そういったパン系、ディナーロールとか、いろいろありましたけど、惣菜パン見るの初めてなんだよな。ちょっとこれいただきます。 肉柔らかっ。うん。このメニュー大当たりかもしれない。<笑>うん。うん、まっ。 このカツサンド、他のこのメニューと一緒で、冷蔵庫で販売してたんですよ。だから、お肉とかね、結構締まっちゃって硬いのかなと思ったんですけど、この厚みなのに、全然ジューシーだし、柔らかい。これうまい。うん。しかも、これ一皿で、1980円。6切れ入ってるんですけど、普通の人だったら、一切れでお腹いっぱいになると思うし、この厚みだったら全然高くないな。 今回買ってきた商品基本全部当たりでございますうんうんうんそしたらちょっと これ箸休め的なメニューとして、ね、サーモンポッキでございますねこれはねお酒にも絶対合うしご飯にかけても間違いなくうまいと思うこんな感じ絶対うまいでしょこれ<笑>いいよサーモンポッキいただきますうーんうまい<笑> もちろんね、このサーモンめちゃめちゃ脂乗ってますし、そこにね、この刻みの生玉ねぎが入ってまして、これがね、さっぱりとさせてくれて、かつ、ちょっとね、ごま油の香り、これがね、食欲をめちゃめちゃする。うん。うんふん。ちょっとこれ、揚げ物をさすがにね、残せないんで、先に行かせてください。うん。そういえばね、ちょっと僕、生パセリがほんと、 本当に苦手で食べれないんですけど、以前ね、ちょっとコメント欄でマヨネーズとかタルタルソースにつけると、意外にね、生パセリ美味しいですよ、みたいなことを教えてもらったんで、ちょっとね、このタルタルにつけていただいてみたいと思います。 全然ね、確かに普通に食べるよりは大丈夫だけど、ダメかもな。あ, あダメかもしれない。うん。<笑>苦手だからといって、やっぱね、残さない方がいいから、食べましょう。 生パセリラスト。ああ、ああ、やばいこれ。ちょっと待って。なんか鼻水が出てきた。<笑>うん、うん。ああ、いけたー、いけたー。<笑>うん。正直に言うと、内心ダメかと思った。 そしたら、このフィッシュチップスはこれでラストでございます。うん。今この現状で、お腹的にではなく、頭のね、満足度で言うと、8。<笑> 10マックスのうちの8。よく食べたな、俺っていう気になってます。やばいね。ちょっと生もんも取っとけないから、これポキも食べないとな。うん。うん。 もちろんこのおかわりも持ってきております<笑>うんこれも最初に耐えられるべきだった<笑>うんうんうんうん、うん、ああ一回ね甘いもん挟もうかなそうしよう これ続いてね、これデザート。今回最後の商品ですね。まあコストコさんといえばの巨大なね、ティラミスでございます。ティラミスね、こんな感じになっておりまして。僕ね、コストコさん全然行ってなかったから、全く知らなかったんですけど、以前ってさ、この正方形の四角いパックに入ってましたけど、だいぶね、縮んだっぽい。でも前のは2キロ以上、 あったんだっけな確かあれ。まあ普通はね、絶対に家庭でも食い切れないから、まあ、これぐらいのサイズが一番ちょうどいいんでしょうね。いただきます。あ<笑>あ、<音声>相変わらずうまい。というか、柔らかさ増したこれ。久々に食べたらよりうまくなってる気がする。 このサイズだったら大食いの人限定なんですけどぺろっといけると思ううまっなんかティラミスって普段ね生活してる上でなかなか食べる機会なんでこうやってね久々に食べるとちょっとね感動しちゃうんですよね毎回うん うん、うん、大変だお口の中がめっちゃ甘い、うんこれしょっぱいもんと交互だったらいけんじゃないかなこれんんうんうんうん<笑> きっつ<笑>。久々に自宅でこの大食い動画撮りましたけど、お店じゃないと全くスイッチが入らないのを忘れてました。きっつ。うん。全然脳みその大食いスイッチがオンにならない。うん。ちょっと休憩しよう。<笑>いやー、これ。 結構中に来てますね。うーん。うん。でもこのティラミスだけは食べたい<笑>、うん。うん。うん。うん。でもなんだかんだティラミスももうこれ3分の1ぐらいになってるんで、これね、完食いけるかも。ティラミスはだよ。 <笑>うんうん、ちょっとこんな時こそしょっぱいもんを食べて元気をチャージしましょう。 そしたらこれね、テラミス最後の一口でございます。うーん。うん。ああ。今日はね、もうちょっとここでお腹いっぱいでございます。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、コストコさんで引っ越し祝いに好きなだけ買ってきた商品を好きなだけ食べたんですけど、やっぱりね、 買いすぎてましたね。もうお腹いっぱい。今回ね、買った商品、新商品ももちろんありましたし、今までね、買ったことある商品もあったんですけれども、改めてね、こうやって食べてみると、全品どれも美味しいですね。コストコさんの商品には、ジャンクなものもあったり、もちろんね、さっぱりとしたサラダなんかも、いろいろとあるんですけれども、基本的には全部海外サイズというか、もうめちゃめちゃでかいんですよ。いやーね。 ほんと、行くたびにいろんな食べたい商品あるんですけど、いや、食べきれるなと思って。やっぱね、買い切れない部分があるんで、ここがね、結構コストコさんの通いたくなるいいポイントだと思うんですよ。僕もね、見事にそのコストコさんの通わせたくなる方法、ここにね、ブスッとドハマりしてしまって。やっぱりコストコさんは何回も行っちゃいますね。 今日ね、買ったこの残った商品に関しては、いろいろとね、分けてゆっくりと我が家でいただきたいと思います。ぜひね、皆さんも、もちろん行ったことあるよって方、いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、限定商品常に出ておりますので、このね、限定商品や新商品、えー、買いにね、ぜひコストコさんに行ってみてください。いやー、それにしても今日も大満足の一日でございました。あー、お腹いっぱい。